初めてフィンランドに行ってみて、面白いと思ったことについて、お話ししますライフログレディオ。どうも、パーソナリティの源高木です。体験をトークで記録する、ライフログレディオ、通称ラロレ。今回は、初めてフィンランドに行ってきましたので、そのことについて、お話しします。で、なんでフィンランドに行ったかっていうと。 付き合ってる恋人がフィンランド人で、えー、フィンランドで2番目に大きな町タンペレというところに住んでるんですねそれで会いに行くために初めてフィンランドに行ってきましたで日本人から見たそういうフィンランドの独特のユニークなところっていうのをちょっと今回9つほどまとめてみましたのでそれについてお話ししていこうと思います早速1つ目なんですけれども日本人から見てフィンランド人は結構フレンドリーに見えるんですねそれはなぜかというと キーワーワドは挨拶なんですねフィンランド語で「こんにちは」とかそういうカジュアルな挨拶は「もい」っていうふうに言いますけれどもこの「もい」っていう挨拶が至るるでで行われるんですよそれは例えば、えー、コンビニとかスーパーとかで買い物をしますよねそうするとレジのスタッフさんが「もい」っていうふうに挨拶をしてくれるんですねこれがね日本人にとってはね新鮮なんですよ なんでかっていうと日本で例えばコンビニとかスーパーでレジに商品を持ってった時にまず店員さんから言われる言葉っていうのはお待たせしましたっていう言葉なんですねだからそれに対して日本では返す言葉ってないんですよあのお待たせしましたって言われて「いや待ってないよ」とも言わないし「どんだけ待たせんだよおい」とも言わないですからそこで会話っていうのがないんですねだけどフィンランラドでははもうそれは スーパーであろうがコンビニであろうが例えばバスの運転手さんにチケットを渡す時であろうだとかあとはちょっと服屋とかのね遠くのところにいる店員さんとかもこうお客さんと目が合ったりとかお客さんがこう目の前に来たらもう行って挨拶をしてくれるんですねだこれをね体験するとねあフレンドリーだなーっていう風に日本人からすると思うというところですねそういうフィンランド語の挨拶とあと日本人っていうことに関連して言うと また別の面白いことがありまして恋人とですねレストランに行ったんですねでレストランに行って、えー、店員さんがまあ、注文したまあ料理を持ってきてくれた時にキートスって言ったんですねありがとうって言ったんですねそしたらその後のやり取りで僕は分かんなかったんですけど恋人が教えてくれたのはその店員さんが最初料理を持ってきた時に 英語であの説明というか英語で喋ってくれてたんですねでもそれに対して僕が「キートス」って返したらその発音がネイティブっぽくて「あこいつフィンランド語行けんだ」と思ってその店員さんもフィンランド語でその後ブラブラブラって喋ってたっていうことがあったらしいんですねでこれはねあの日本人にはねありがちなことらしいんですよどうやらフィンランド語と日本語のアクセントって結構似てるみたいで 日本人がフィンランド語とか全然勉強しなくてもそのこうやって読むんだよっていうのを教えてもらってそれを読んだらフィンランドの人からしたらおなかなか超練習したみたいな感じに聞こえるらしいんですねこれはね面白いなっていうふうに思いましたねで3つ目なんですけど店員さんつながりで、えー、ある時に恋人とレストランに行ったんですねで恋人が飲んでた水がなくなってそれに対して店員さんが気づいて ああの水を入れてあげようとしたんんですね店員さんがでその時にひ、まあ、一言言ってから水を入れようとしたんですけどその一言がどうやら日本語的な、あのー、言葉に直すと「水いる?」って感じだったらしいんですよ。あー水ないねいねるみたいな。それが、あのー、ちょっと僕は意外だったんですね。日本人からしたら意外だったんですね。 そんな感じで来らられたら日本だったら「おな何だこの人は」みたいな「えみたいな「友達だったっけ?」みたいな「小学校一緒?」みたいな「<笑>地元どこ?」みたいなことかなっていうふうにびっくりすると思うんですけどフィンランドの人からするとそれはあの好印象を抱くやり取りらしいんですねタメ口で来られるっていうのは。でんでかっていうとその方がその店員さんがナチュラルな自分の素に近い 振る舞いをしてくれてるっていう風に感じるかららしいんですねだから心オープンなんだなっていう風に感じるんですよ水いるって言われたらっていうのが面白いなっていう風に思ったところですねタメ口の方が好印象っていうのはねあのー、日本ではなかなかないですねで、他にもまあ、店員さんというかフィンランドの人の多くで感じたことなんですけどもフィンランド人っていうのは結構多言語マルチリンガルなんですね えー、フィンランド語とスウェーデン語はほぼ全ての人が喋れるっていうことで英語に関しても結構喋れる人がいるみたいなんですよ。でなななんんんでこんなに英語をみ喋れるのっていうふうに恋人に聞いたらですねあのテレビで英語の番組でフィンランド語のテキストが出てるからそれを見てわかるようになったっていうふうに言うんですよでこれを最初僕がフィンランドに行く前に聞かされた時は信じられなかったんですよね。そんなわけあると思って もちろん日本でも海外の映画とかがやっていてテキスト字幕が日本語ってことはありますけどもそれだけじゃ無理だろうっていうふうに思ってたんですねフィンランドに行く前はでもフィンランドに行ったらそりゃそうだわっていうふうに納得したんですよどうしてかっていうとテレビのチャンネルをいろいろ切り替えてみたらどれもこれもが海外の番組なんですよアメリカとかフィンランドで作られた番組っていうのがそんなにないんですよ だからその小さい頃からチャンネルどこ回してもほとんど半分以上は英語の番組でフィンランド語の字幕が出てるって状態なんでそれを小さい頃からシャワーのように浴びたらそれもそのはずでフィンランドはあの日本よりちょっと小さいぐらいの大きさの国なんですけれどもそこに住んでる人口っていうのが。 500万人しかいないいんですよね500万人しかいなければそれは24時間間1週間分の番組をフィンランラドだから海外の番組を買って流してるからおのずとフィンランドの人々は英語を小さい頃から聞いて字幕でフィンランド語で意味を理解してしゃべれるよある程度しゃべれるようになってるっていうことなんですね。まあ、これはね驚きというか納得させられたという感じですね。 日本だとあの1億 2,000 万人も人がいますからあの英語の番組に来ても日本語の声にしちゃおうぜっていうことでね頑張っちゃう人がたくさんいますからねでここまで人ということについてねちょっと着目してきましたけれどもちょっと街についてもお話ししたいなと思いますえ僕が基本的に滞在してたのはタンペレというフィンランドで2番目に大きな都市なんですけれどもそこで感じたのはね 街がコンパクトだななっていうことなんですよねえね、ー、タンペレにはハメーンってい う, こう通りがありましてそこがまあ大きなデパートとかあいろんなショッピングレストランとかいろんなお店とかが立ち並ぶストリートなんですけどそこは結構ねにぎやかなんですよ。すごい大きい街だなっていう感じがするんですけどそこから一歩こう道を外れてもう本当に1ブロックでも進むと。 もういきなりなんかまあアパートとかマンションとかそういう住宅街になるんですねでこのねさっきまであんなにこう人がわ ー, ーって歩いてた通りの隣がこんなになんか静かな感じなのっていうのはびっくりするんですよでなんでこんなに街の雰囲気っていうのがあのすぐ変わるんだろうなと思ったらそれはさっきも言ったように500万人しかいませんからそれはそうなんですよあの先ほどども言いましたけど フィンランドっていう国は日本よりもちょっと小さいぐらいの国で500万人ですよ。で片や日本っていうのは東京というねあのもう日本の中のまあ一番でかい、ね、都市ですけれども東京というエリアだけに 1,000 万人以上いるんですよ。だからそ の, その差が半端じゃないわけですよね。 でもうその 1,000 万人を楽しませるためのエンターテイメントの街とか買い物する街ってなるとそれはもうお店だけでででとんでもないいエリアまま広がっていきますよねその感覚からするとすごいコンパクトでミニマムな街だなっていう風に感じるんですね。で まあ、その代わり住んだら超便利だなっていうふうにも思うんですよ、えー、メインのね通りからワンブロックツーブロック外れたとこに住んだら静かだしで買い物しようと思ったらワンブロック戻ればもういっぱいお店もあるからめちゃめちゃ便利みたいなこれはすごいまあ違いだなっていうふうに思いましたねでタンペレーはそんな感じでしたけどヘルシンキはもうちょっと大きいです、えー、タンペレーに住んでるのは20万人なんですけどヘルシンキには60万人が住んでるということで まあ、2倍3倍もうちょっとかなそれぐらいの町のサイズ感はあると思いますこれが町がコンパクトだなあっていうのはまあもちろんこの国としての違いですね面白いなあっていうふうに思ったところですで町で買い物とかをしてるとすぐ気づくんですけれどもフィンランドっていうのはカード社会なんですねクレジットカードとかデビットカードでお買い物をするというもうほとんど現金っていうのは使いません でそれをね、あのすごいなと思ったんですよ。便利だなと。まあ、日本でもね、レジの前で小銭数えてどうのこうのっていうのはちょっとね、めんどくさい時もありますから、あ、フィンランドこれカード社会いいなーなんていうことを思ったんですけど、カード社会ならではのトラップというか、あのー、まあ、落とし穴っていうのもあったんですね。それはバスに乗ってる時に気づいたんですけれども、フィンランドのそのタンペレでバスに乗る時はバスのカードがあるんですね。お金をチャージして使う。 あのカードでで乗り込む時に払うんですけれどもある人がバスに乗り込んできた時にバスカードで支払いをしようとしたらお金がチャージされててなななかっっったたんですねもうなくなっちゃってた日本でもそういうことあるじゃないですかチャージしてなくて、えー、支払わなきゃいけないって時は小銭で出しますけどやっぱフィンランドカード社会ですからクレジットとかデビットカードで支払いするからそのバスカードにチャージがなかったらその人財布を見たんだけどお金が入ってなくて結局 乗れなかったんですよバスにでそのなんか周りにあんまなんもない寒い寒いところで降<笑>りざるを得なかったんですよその人はだからこれはちょっとな便利だけどここもあるのかっていうのを感じた瞬間でしたねでその寒い寒いところでね降ろされましたけどその人はあの僕もね行ったのがね12月末から1月にかけての年末年始でしたから もう怯えてたんですよそのフィンランドの寒さがどんなもんかっつって下手したら最高でマイナス十何度になる時もありますからこれは恐ろしいなと思ってあの行く前にあったかい、ね、服とかね買って行ったんですよどんなもんかなと思ってで行ってみたらねこう不思議なんですけどねそんな寒くないんですよね日本で本当に寒い時ってもう体がブルブル震えるような中から来る寒いって感じなんですけど フィンランドはねこの中はこの体の中は寒いって感じしなくてねその代わりねあの風が当たったりする目とか耳とか鼻とかはめちゃめちゃ冷たいんですよだから日本は寒いって感じがしますけどフィンランドは冷たっていうのがあの正しい感覚かなっていうふうに思いましたで先ほど12月から1月にかけて、ね、年末年始に行ったっていう話をしたんですけれども年越しの時もねあのフィンランドにいまして えー、フィンランドの年越しのムードっていうのを体験したんですねで、フィンランドの年越しはまあ、みんな街に出てるんですね結構で、普段街を歩いてる時はちょっと危険なムードっていうのは全然ないんですけれどもその年越しの時は みんなもう猛烈に酒を飲むんですねで猛烈の酒を飲んでウエーイって感じになってるんでその年越しの時の大晦日の夜っていうのは結構なんかピリついたムードになるんですよおちょっと怖いなみたいななんか一緒に酔っ払ってればそんなことはないんだろうけど別にこう乱暴なわけじゃなくてテンション上がってるだけだから普段はシャイなフィンランド人が酒飲むとちょっと性格変わるっていうんでテンション上がってるんでちょっとびっくりするんですけどまあ 普通にしてればそんんなな怖くはないんですよまあまあ酔っ払ってるんだなっていうぐらいででもね何が怖くさせるかっていうとねそのフィンランドの年越しの時はねみんなで勝手に打打ち上げ花火をそそこら中ででつっていうののがあるんですよそのオフィシャルでね町がやってるのもあるんですけどそうじゃなくて個人的にちょっと打ち上げ花火パンパンパ ン, パンって打ったりするんですけどたまにね湖の。 上の橋のとこからね湖に向かってねもうロケットのりバーンやってる人とかがいてねそれがねちょっとこっち側に来そうとかでねちょっと怖いんですようおーみたいなで酔っ払ってっからちょっとそこら辺安全かどうか確認してねえだろうしみたいなのでちょっとそこはね唯一ピリッとするのがありましたねフィンランド人はねあのお酒がそういう好きであの飲むと性格が変わるっていうのがあるみたいですから、まあ、じゃあそれは日本人もそうですけどね あの特にそのギャップが激しいなと思いました普段がね全然ペリッとした怖いムードがないんでそこら辺はちょっとびっくりしましたで、まあ、ここまでいろいろお話ししてきましたけどタンペレーに僕は滞在していたんですねでタンペレーの中でもねいろんなスポットもありましたけどね是非おすすめしたい場所っていうのが一つあるんですねそれはあのタンペレーにあるホテルの最上階にあるバーなんですよあの、M RO モロロっていうバーなんですけどこのモロロっていう言葉はいわゆる「モイ」の変化した感じそういう挨拶の、まあ、名前が付いたバーなんですけどここからねタンペレの街を見渡すことができるんでねここは絶景ですでタンペレにはそんなに高い建物がないんでねあのいろんな遠くまで景色が見渡せてあの素晴らしい場所なんでね是非皆さんにもモロロに行ってもらいたいんですけどただ一つ この行ときとかに気をつけてほしいのが「もろ」っていうのは「m o o r なんんですねまこにちはとかの意味の「もろろ」なんですけど「L」と「R」って日本人で発音の違いするの難しいじゃないですか苦手じゃないですかあの「R」のこうちょっと巻き舌っぽい「うるっるみたいな感じの「ろ」でやってくださいぜひそうじゃなくて「もろ」っていう軽い L の方で発音してしまうとそれはあのおちんちんという意味になってしまうのでそれだけは気をつけていただきたいですね、まあ、ちょっと L と R 日本人には難しいですからちょっと巻き舌意識してやろうっていう感じでぜひやってくださいまあ、といったような感じでえ長々とおしゃべりしてきましたが初めてフィンランドに行って日本人が面白いと感じた9つのことについてお話しましたということで最後までお聴きいただきありがとうございましたキートス ラノレをお聞きいただきありがとうございますもし今回の話が気に入ったらいいね、シェアなどなどよろしくお願いしますラノレ